あなたの心にいるハートトトはいというわけでね今回はあのね今までもらったマシュマロお返事していこうと思いますまあねここ最近ちょっと何ですか高カロリーっていうかこうみんなにこう多大なる負荷をかける回が多かったんでねまあちょっとここらでねこう平和な回をね挟んでいこうと思います ね、もらったマシュマロの返事していこうと思いまーすファン大好きはいそれでは早速1つ目からいってみましょうはじめまして最近動画を見てファンになりました初対面でこんなことを言うのは失礼だと承知で言わせていただきます肉ミートにしたら焼肉とかの企業 VTuber になれるのではないでしょうか焼肉配信をしたり 牛、豚鶏の試食をしたり紹介をしたりなど配信の幅は広がると思います余計なお世話かもしれませんがぜひご一考もくださいませまあ<笑><笑>焼肉肉身なんってことは割と最近<笑>知ってくれてマシュくれた人なんでしょうね<笑>なんかねちょっと前なんだっけなあ天神琴音ちゃんと の, あの ズボ男のね、コラボ動画であの、小田信姫ちゃんと3人で焼肉配信をしたいっていうね、話をしてたのでちょっとそれを実現させたのちそこの企業にね、直接交渉に行こうと思いますパンツの日ではしゃぐ公式を見ましたかイルハートちゃんも公式に戻ったら責任者にパンツを見せて営業しろとか言われるのではないかと心配しています もしそうなったら、言う通りにしますかそれとも戦争ですか逆に、聞きたいんですけどパズを見せたら公式になれますか唐<音声>揚げにレモンはかけますかかける派ですでも、このね、かける派って言うと戦争が起きがちなのであの、唐揚げ、あの、レモンかけない人ほら先に取ってって言って残ったものでブシャーってかける派です 自分はお菓子が大好きでよく近所のスーパーで買ってきて食べるんですがイルハートちゃんはどんなバーチャルお菓子が好きですかなので砂糖使ってるものはなんでも好きなんですけどなんか強いて言うならチョコレートとキャラメルあとアイスイルハートさんはコンパイルハートの非公式バーチャル YouTuber ということですがうどん派ですかそば派ですかそば派ですでもね、うどんも美味しいんだよねどっちも好きです あなたの心にや日々の動画撮影お疲れですお疲れです終了の危機など色々と大変なこともあり特にお疲れかもしれません私には着せ替えやファンボックスという形でしかお手伝いできませんが応援していますいつもありがとうございます私にはイルハートちゃんの動画制作の流れは詳しくは知りません ですが、非公式という点を活かし、責任者の言うことをあまり聞かずにイルハートちゃんが作りたい動画が作れるようになれば一番いいと思います。これからも応援しています。大好き！<笑>めっちゃいい人じゃん<笑>。ありがとうございます。そうですね、あのー、もう着せ替えとか、そうそう line スタンプとかね。着せ替えとかも発売させてもらってね。またファンボックスもね。まあ、いろんな人にこう支援をして支えて。いた <笑>なんか急にこういうあったーム来ると思う<笑><笑>何言えばいいんだからいや本当にねありがとうございます。 なんか、前もね、ちょっと同じようなこと言ったけどなんかこうやってね、応援してくれる人まあ、ファンボックスもそうだし LINE スタンプとかね着せ替えとかもそうだしこうやってマシュマロくれる人ツイッターでリップくれる人とかね、書いてくれる人みんなのおかげでね、イルハートをまた動画投稿することができるのでこれからも皆さんのパワーをイルハートに分けてください<笑>以上<笑>はい、ということでね、今回のマシュマロのお返事ここまでなんですけど。 まあね、実を言うとまあ、今回はあのお菓子のさリアルマシュマロに<笑>ひたすら声をかけ続けるっていう回だったんですけどなんかさすがにちょっとあの情緒を心配されそうだったので<笑>こんな感じになりましたまあねこうたまにはこういう平和な会でねこうイルハートもイルハートもねあの バーチャルアイドルっていうことにね、こう気が付いてください。改めてね、バーチャルアイドルっていうことをね、分かってもらえたらと思います。まあ、とにかくね、これからもこう、マシュマロとかね、いっぱい募集していこうと思うので、お待ちしてまーすえー、っと、イルハートは、んイルハートの好きなところは<笑>好きなところ 好きなところは、まあ、ね、一番はもう顔がいいことですかね。<笑>ありがとうございまーす。あとは何だろうなあ。あとはねー、あのね、ここの髪の毛のね。色の変化具合がめっちゃ好きです。<笑>あとはねー、なんかねー割とね。こうみんなが youtube のコメントとかでも言ってくれるんだけど、色だと手が手が超可愛いんですよ。見て。イエイ なまあ見た目に関しては全体的に好きなんですけどあとは何だろうな<笑>自分の好きなところあよく食べるところは好きですあとは何だろうな打たれ強いところも好きですあとはあとはあとは何だろうな<笑>よく食べるところが好きです